皆さん、こんばんは。今日は韓国でめちゃくちゃ流行ってる韓国のトンカツもできましたよ。このトンカツ YouTube でもめっちゃ話題になっていろんな YouTuber たちが食べたけどめちゃくちゃ激辛なんですよ。とりあえず届いたものをさっき見せますね。じゃーん注文したら レイトしてるのトンカツが5つ っ, って、これ普通のトンカツソース。これちょっと辛いソース。こっちもっと辛いソース。これが激辛ソースなんですよ。この激辛ソースはお店で売ってるのソースと違って希釈されたソースなんですよ。だからお店の激辛ソースよりはちょっと マシかもしれないんですね。この3つのソースよりはめちゃくちゃ量が少ないんですよ。とンカツは温泉とンカツっていうとンカツなんです。このとンカツ700ワットの電子レンジで2分調理するか190度のエアフライとかオーブンで前5分、後ろ5分調理したら食べれますよ。多分これ電子レンジよりオーブンの方がもっとサクサクなると思うからオーブンで調理して持ってきますね。ちょっとだけ待ってください。お店みたいに用意して持ってきました。とンカツは めっちゃカリカリですよとりあえずお皿にソースを入れますねソースもちょっとだけ温めてくださいって書いてたからソースも温めましたよこのソースはヤンニョムチキンの匂いがしますよこのソース結構辛そう最後はこの店の一番辛いソースうわこれちょっとヤバそうかもとりあえずトンカチ一口食べてみますトンカチのサイズはそんな大きいサイズではないあめっちゃサクサク 음돈까치다게타べ때もめっち이美味し음쭈쭈와쿠쯔노돈까스소스 これ美味しいなうん私が今まで韓国で食べたの普通のトンカツソースとちょっと違う次はちょっと辛いヤンニョムチキンの匂いがしてたソースこのソース食べた後の味がまあまあ辛い でも美味しい辛さ次は激辛の一個下のソースわあ、結構赤いんですよあちょっと怖いなもう結構辛いあ汗が出てしまった あ、でも、辛いは辛いけど、なんて言ったらいいやろ。美味しい辛さ。うん。このソース、ちゃんとくる時に入れても美味しそう。あ。 焦っ て, ってしまったこれちょっと怖いちょっと食べたら辛さが残っててめっちゃ辛い次この店で一番辛いソースチェック食べてみるわ がああ、もう知らん。うわっ、ちょっと待って。ああ 箸で食べるわ。あ、なんか<笑>苦い。彼と一緒。うわ。 아쪼쪼만때그소스希釈された가그그그그그그그그그그 ああ。 YouTube 見たら、そんな辛くても、ま、食べれるんじゃないと思ってたけど、うわぁ。これ、マジで、みんな食べて牛乳とか、飲むの理由わ分かった。ここは、もう赤ちゃんのソース。うわぁ。 ちょっと頑張ろう YouTube 見たらそのお店のサッチョが牛乳とか買ってくるか胃薬飲んでくださいって言ってる動画を見たことあるんですよそのサッチョ自分が作って優しいなうん<笑><笑> ああ。わあ。わ あ, あ。めっちゃ今、ふらふらしてるよ。これ一回は、韓国行って、お店で食べようとしたんですよ。もう絶対食べてなかった方が良かった。もうこのソースでも、超十分辛い。これお店で食べたら、辛いも辛いやけど、牛乳飲んでってお腹いっぱいになるぞ。一回だけ、普通のトンカチソースで、つけて食べてみます。 トンカソース甘いカレーの後辛いやつ今めっちゃ久しぶりですよだからかなめっちゃ辛いあ辛いし牛乳でお腹いっぱいし今日はちょっと残しますマジで この3つのソースまでは美味しく食べられますよ。こっちから地獄。苦いし辛いし、ああ疲れた。今日の動画はここまでですよ。最後まで見てありがとうございました。それじゃあ。